皆さん、こんにちは。今日は久しぶりにデジタルミラーのご紹介をいたします。今日ご紹介するのは、ジョミセ。呼び方が少し違うかもしれないんですけれども、そちらの方はご了承いただきたいんですが、こちらの12インチのドライブレコーダー。こちらのご紹介を今日いたします。また、今回、アマゾンはブラックフライデーということがありますので、 この商品、お買い求め、今いただけますと、3000円オフのクーポンが適用になりますので、ぜひ、興味のある方はご覧になってみてください。まず、一つ目の特徴は、はい、今音が鳴りましたけれども、このオープニングの画面が出た時の音、 結構好き嫌いが分かれると思います。ジョミセの12インチのドライブレコーダーは、周波数が非常に高くて、特にこう嫌味のない、爽やかなサウンドになっていて、まあ、何回聴いてもこ う, うるささを感じないというところが一つ特徴としてあるのではないかと思います。これは非常に重要なことではないかと思います。やはり毎日使うデジタルミラーだったりすることもありますんで、 オープニング画面の音というのはかなり重要な要素になってくるんではないかと考えます。二つ目は何と言っても12インチの大画面スクリーンになっていると、まあ、いうことになります。まあこれによって非常にこの画面自体が大きくてかつ170度の超広角カメラになっております。ここ見ていただくと この車線が5車線ぐらいまで見えてしまうということなので、このミラー、左右ミラーがあるわけなんですけれども、広角になっていることから、もうここだけで走行者が来ているのか来ていないのかっていうところも、この画面で見ることができるということで、安全の確保ができるというのが2番目、この12インチのミラーの 特徴になります。で、三つ目、こちらになります。フロントカメラが 4K2160P 相当の解像度になっているというのが特徴になります。今、前をお見せするんですけれども、こちら今、前の前方画面になるんですが、4K 相当となっておりまして、非常に高画質であるというのが特徴になります。かつ、こちらは、 後ほど紹介しますが、超暗視機能、WDR 機能が搭載しておりまして、ソニーの CMOS415 センサーが搭載されているということから、暗い位置でも非常にくっきり明るく鮮明に動画が収録できるというのが三つ目の特徴になります。四つ目の特徴なんですが、これも何気ない機能なんですけれども、 非常にタッチパネルの感度が良いということになります。ものすごくこのレスポンスがいい。今までのドライブレコーダーいろんなのは使ってきたんですけれども、なかなかこうレスポンスが悪いドライブレコーダーこうやって 下とか上とかこうするんですけれども、後から追いついてこうなんか下に行ったり上に行ったりみたいな、そんなドライブレコーダーもあったりとか、こうやってやってるんだけどもなかなか切り替わらないとか、そういうドライブレコーダーがあったんですが、これはかなりレスポンスがいいです。こう見ていただいてもわかると思うんですけど、項目設定するときなんかもかなりこうスムーズなっていると思います。もう一発で、このような形で選べてしまう。 こんな感じです。選べてしまうので、すごくレスポンスが良いというところです。これは毎日、先ほどのオープニングの交換音の話じゃないんですけれども、やはりこう毎日使う場合もあると思いますので、まあ、そういったセチュエーションに合わせて、毎日使うものであればあるほど、やっぱりこうストレスのない操作性っていうのは、 すごく重要な要素になってくるんではないかなと思います。すごくこのタッチパレードの感度がいいというのが四つ目の特徴になります、はい。で、最後にこちらの解像度をお見せしていきたいと思います。それではまずこちらフロントの 4K 画像でのご紹介をします。もう見ていただいてもお分かりいただけるかと思うんですけれども、非常に高画質でくっきり 高精細に釣ってるのがわかると思います。で、もうそろそろトンネルに差し掛かってくるところになりますので、まあ、そこも見ていただければと思うんですけれども、もうトンネルの中も非常にくっきりと、で、この照明の乱反射とかも少ないので、WDR もしっかり効いていますし、こういう暗いところでも収録できてるということで、このスーパー暗視機能というのもしっかりと効いているのがお分かりいただけるんではないかな。 こういった暗いところで事故を起こしたとしてもしっかりと証拠画像として捉えることができるしっかりとした機能が搭載されております。はい。続きまして、リアの収録動画になります、はい。リアも非常にくっきりと高精細で高画質になっていると。 といいいうのが分かりいただけると思いますリアは 4K ではないんですけれどもそれでも証拠動画としてはもう十分すぎるぐらい解像度としても非常に高くて今トンネルの方にそろそろまた差し掛かっていくんですけれども暗視性能も見ていただければと思いますでちょうど今トンネルの方に入っていきましたが 暗い、こういったトンネルの中においてもしっかりとくっきりと高精細に収録されているのがわかるかなと思います。でかつ、暗いところですと、この後ろの車のライトの乱反射とかも気になると思うんですが、そういったものも全くないですし、白飛びや黒つぶれ、まあ、そういったものもなくて、証拠動画としてはもう十分すぎる性能を 兼ね備えていいるるというのがお分かりいただけるんではない。かなと思いますはい、ってことで、今回はこちらのジョムセから出ております12インチの 4K のデジタルルームミラーご紹介をさせていただきました。こちらの方なんですが、価格は 14,900 円ということなんですけれども、今回 Amazon のブラックフライデーということで3000円のクーポンが適用になります。 それによって 11,900 円でお買い求めいただけるということで、まあ1万円ちょっとで買えるデジタルルームミラーとしてはもう十分すぎるほどの性能を持っているドライブレコーダーではないかなと思いますので、まあこちらは使っていただいて、まあ1万円程度であったとしても長く使っていただけるドライブレコーダーになっているということが言えるんではないかと思います。はい。ということで今回は こちらのジョムセの 4K12 インチのドライブレコーダーのご紹介をいたしました。当チャンネルではこういった車のガジェット系の用品紹介を最近力を入れてご紹介をしておりますので、いち早く新しい商品をご覧になりたいという方はぜひチャンネル登録をしていただけますと幸いに思います。それでは失礼をいたします。